皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。8月6日、オリンピックもいよいよクライマックスですね。いろいろな競技が決勝戦ばかりになってきて、目が離せません。日本の女子バスケが決勝戦に進んだり、女子1500メートルで8位入賞したり、歴史的快挙が続いてます。なので、ゲームを遊ぶ手がついつい止まってしまいます。 普段のアニメ消化なら手が止まらないんですが、オリンピックはダメですね。見入ってしまいます。というわけで、今日は天国とフェスタ・インフェルノがオープンしました。天国はいつまでたっても楽にはなりませんね。絶妙な強さ調整が続いています。これぞまさに8人パーティー同盟バザルの真骨頂みたいな感じです。それに比べたら、フェスタ・インフェルノはずいぶん楽です。 特に今回のダークキングなんて全滅する方が難しいくらいの強さ調整なのではないでしょうか煽っていくスタイルそれでもこの強さで消費するアイテムもなしで常闇のアイテムをもらえるのは美味しいですね月3回ではなく毎週1回のコンテンツにしてほしいくらいです常闇と聖戦のアイテムもっと欲しいですというわけで本日の動画は以上で終了ですそれでは次回の動画でお会いしましょう